演武開演どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はちこちらこちら業務スーパーのココナッツアーモンドミルクとココナッツセサミミルクを飲みたいと思いますこの前のフレアーォーターはちょっとイマイチだったんですけどこれはどうなんでしょうねアーモンドミルクとセサミ っていうのは聞いたことはありますが、あんまり飲んだことはないんですね。で、ね、セサミミルクっていうのは、ほんと初めて聞きました、うん。どういうふうに違うのかな、では、まずはアーモンドの方が飲んでいきましょう。確かに両方とも健康にいいようなイメージはありますけど、どうなんでしょうね。では、はい、入ります。アーモンドというだけあるのか、ちょっと茶色っぽいですね、普通の牛乳と比べると。おーっと そういう感じになるのかなこれは楽しみですねうんちょっとこぼすのいいこぼすの嫌なんでちょっと閉めるの待ってくださいねこんな感じですでは飲んでみます先日のウォーターは今一つでしたけどこっちはいいですねこの味やっぱりこういうのが好きなんですよ これはこっちの方が好みですね自分はだって香ばしいんですからやっぱり香ばしさが重要ですよねこういうのはアーモンドミルクの方はアーモンドの香ばしさは結構しっかり浸透していてそれでもミルクのまろやかさもあって飲みやすくて美味しかったですうんと、えっと、ちょっと失礼しましたココナッツ のの飲みみ物3種類の中でではこれが一番好みでしたね香ばしさもあってアーモンドが好きな方にはおすすめできますというわけでこちらの点数をさせていただきますで今、ま、<笑>一番お気に入りって言っちゃいましたけどこちらのセサミミルクの方も黒ごまの香りは最後の方にると結構したんですけど最初ちょっと足りなかったですね。まあ振ってくるからとか書かれていたので振らなかったら自分のせいでもあるんですけど もうちょっと苦ごまを感じたかったかなただ丸やかさがあって少なくとも先日のウォーターよりははるかに飲みやすくて美味しかったですねなのでこちらのー数とさせていただきますとなると3種類のうちシングルなウォーターが一番いいんだったんだよなこれ何こうなると何か入ってる方が飲みやすくて美味しいのでしょうか、えー、かがまうよ駅近づくほど熱くなる